めちゃくちゃゃくに効いた、はい、皆さんこんにちはタートルですお腹引っ込めたいけど腹筋メニューがありすぎて全然わかんねえ色々やってもお腹に効かねえよそういった方におすすめな30秒3回やるだけの腹筋全体を使うことができてお腹が引っ込む腹筋メニューを紹介しますこの腹筋何がいいのかっていうといろんな腹筋やってお腹に効いた感じがしない首や腰が痛くなる 時間が長いから結局楽なやり方をしてしまうそういった方は短い時間でお腹に効く腹筋メニューをやった方がいいんですそういった方におすすめな腹筋方法になりますめちゃくちゃお腹に効くんでスマホ見ながら一緒にやっていきましょう微妙な足の位置で負荷が変わってくるんで運動が苦手な人もできるしお腹鍛えたい人にもぴったりな腹筋メニューですよく食べるよお酒飲むよ運動不足だよでも1日12分ぐらいは運動時間作れるよっていう人はこれだけやってください 今日も一歩前進しましょうスマホ持ったまま寝ます足を伸ばします両足浮かして片足を曲げますポイントはここの膝の角度これがこうなっちゃダメできるだけ90度もしくはちょっと上この足を引き寄せます引き寄せながら上体をしっかり起こしてこれでキープこれを5秒おきぐらいに足を入れ替えますできるだけ膝を抱えた方がお腹が締まるんで腹筋に効きます もう一つ注意点、息を止めたらダメです。息は長く吐きながら、一瞬で吸って、また吐き続けます。これがポイントです。いきましょう。3回足で寝かれる。膝の角度に注意。できるだけ体を起こして。おでこに膝つける気持ち。 あっけ。オッケー。これもう二回やるだけ。疲れたら寝てもいいです。できれば起きて。いきましょう。膝の角度注意。できるだけ足かかえて。おでこをつけるイメージ。 引き止めないようにしてよっしゃあともう一回ですからねふ く吐いてきかくきてて膝しってば か, かいて痛いバカ痛い お疲れ様でした3回足入れ替えるのをたった3回めちゃくちゃ簡単なのにめちゃくちゃキック状態がねしっかり起こせれなかったようとしてもね何度かやっていくとできるようになりますちゃんと前に進みながらね頑張っていけばできるようになりますお腹にしっかり効かすことができてきます頑張ってお腹をへこませていきましょう頑張ってやったよって方言葉なやコメントで教えてくださいご視聴ありがとうございました